Billy, what do you want from? のチュートリアル、はい、久, 久しぶりですね。で今回やるのが、はい、あのクロスリグスーグスリスの強さ技を皆さんに紹介していきます。これどういう技なのかっていうと多分あの冒頭でつつさえがあった感じの、はい、こっちでねクロスして回すっていう技めちゃくちゃいけ て, てる技なん、はい、でこの動画じゃないわこの技はリクエストがあって、はい、でそのリクエストにお答えしていく感じなんでぜひ最後まで見てみんな練習してみてね。 とう い, ますいう感じで試合やっていきますはいえっ で, で, ですね、うん、えー、6月になりました6月になりまし た, まし た, まし た, ました皆さんえー、YouTube 今年入って半年が経ちましたちったねえいつも見てくれて、ね、本当にありがとうみんなありがとうマジで感謝してるぜということで今月から新しいチャレンジがスタートするぜということで何もするんですかこうスケくんが あのマンツーマンで僕たちが教えるっておっしゃいま、うん、であのらなですその場に行って、うんえー、僕らが皆さんに技をこのマンツーマンで教えるっていうね、えー、試みをチャレンジしていきます、はい、これはあの、まあ、詳細とか詳しいこと全部概要欄に載ってます、はい、であの LINE アットを登録してる人限定です、はい、これに関してなのでいつ、えー、も動画見てくれてるけど、うん、LINE る人 っていう人はぜひ概要欄から LINE をまず登録して、はい、でそっから応募できるようになるんでそっから、えー、ぜひ皆、えー、さんプライベートでレースにしたいという方、はい、ぜひそっから参加してくださいただいておりますはいと、はいはいはい、いう感じで、えー、じゃあ早速クロスリングツイストを解説していきす。は い, いやはいじゃあこの後ちょっと1回やりますこんな感じでいいんだこの後っていいんだ これで、ね、yeah. <笑>こんな感じです。えっと、足 の,、えー、の体の後ろの方で一回転を回すっていう技ですね。大<笑>技はコースケできないから、じゃあ俺がコスケに教えるね。で、はいえー、まず一番最初のセップとして、クロスリーブが膝ぐらいまで上がらないとダメ。<笑> 今問題は上がってて、これぐらいまで上がれば挑戦して OK です。まず、ファーストステップ。最初は、上げたら、これ上げたら、この足を下に、潜り込ませる。これで、ね、もまずこのだけで、中級これ結構簡単。で、それができたら、次、セカンドステップとしては、えー、ワンバンでハサミにます。こんな感じ。うん もうね、めちゃくちゃざっくりだ、うん、でここで大事なのが、はい、ここを上げて潜り込ませて、うん、次挟みに行く時にこっちの左足といえば軸足でボールの落下地点を予測してそこに移動します、はい、それで挟んでいくここがめっちゃ大事ーーここができるとだいぶ挟む あ、そうそうそうそうそう、うん、でこれをあとはステップうは早くはい、はい、早くおそうそうしい、そしい、うそい。はいうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそきそうそうそうそうそうそうそうそうれる。そうそう感じで今回うそうそう 良、えー、かったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします、はい、また次の動画で会いましょうバイバイ